お願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。えー、本日は八乙女のよそ恋祭り、最後までお楽しみいただきたいと思いますえー、私たち欧州心前ですけれども桜は散ってしまいましたが、もう一花咲かせたいと思います。今日はストラダのジャキ横笛早速。 協力お願いします。そして東今泉始まんないこと、コラボでお届けしたいと思います。それでは早速参りましょう。欧州心まい。レイ。故郷。八乙女桜。構え。 が古さに今こそ響き渡れ、皇居八乙女桜花花咲あ、のをかせたいいと思います。皆さん、手拍子をお願いいたします。 そうですそうですそうですよいし ょ, よいしょあ、またい見てあそれでもや バザージンクー」「泥さいさい小さいさい」「ちりさいさい小さいさい」「小さい小さいさい」「雨55歳から一人ひがいま」 「あんまり天候差」 「いざここにいいよだれ」それ「それそれそれそれそれ」それ「スイッパー」「それそれそれそれそれ」それ「スイッパー」「いた桜の雪に見せられし」「有味な姿に酔いする」「いざここにようかせ」「報酬たまらないとに」 光一ににににして平野はしや大宇の山にてく優して平山たここにた優とといいざこありがうごまありがとうございました。 いましたいはい。